私は美容院を経営し忙しい毎日を送ってきましたが7年くらい前から体のむくみを感じ始めていました病院で検査をしても異常がないとのことでそのまま変わらない生活を続けてきました自分で自分に「大丈夫大丈夫」と言い聞かせて毎日を過ごしてきたという感じでしたが昨年12月頃から 急に動くと息切れが気になるようになり疲れもひどくなってきましたでも忙しさもあり辛さをごまかしながら仕事も生活も何とかやっていきました全身と足のむくみはどんどんひどくなり息切れと心臓の苦しさみたいな感じもあってこの3月に病院にかかりました 結果は心房細動普通は 50% くらいが正常な心境核比が 60% もありかなり心臓が肥大していて心臓が 28% しか動いていないとの診断でした大きな病院に行くように紹介されさらに検査を受けました診断は 特発性拡張型心筋症指定難病57番です。薬が効けば薬の治療をししばらく様子を見ましょう心臓移植もありますからと医師から説明されました「なんだか大変なことになったなぁ」と呆然としました。 たけしさんに伝えさせていただき、何度かスカイプでセッションをやっていただきました。スカイプセッションの前は、平らな道を数メートル歩いただけでも激しく息切れをしていましたが、スカイプセッションの後はその苦しさがだんだんと少なくなってきました。体全体の重苦しさも軽くなってきました。 そして先日、たけしさんたけし軍団さんに直接セッションをやっていただきました今までは美容師の仕事柄床をきれいにする機会がありましたがそれがとてもきつくなっていましたでも直接セッションをやっていただいてから今は気づくとしゃがんでお掃除することができるようになってきました お客様一人のシャンプーも息切れが苦しく途中で息継ぎをしないとできなかったのですが今は息継ぎをしなくてもできるようになりましたたけしさんありがとうございますもっと良くなっていきたいですそしてシャンプーカットパーマを軽やかにできる美容師でいたいです さん、これからもよろしくお願いいたします。